平成28年8月6日、会員から2周年を迎える阿蘇医療センターで、会員記念の市民公開講座と健康フェスタが開催されました。まず、市民公開講座では、阿蘇医療センターの赤塚義一院長相談役の講演では、旧阿蘇中央病院の移転計画や、 面芯設計など会員するまでの講演が行われました続いて阿蘇保健所の服部清子所長から平成28年熊本地震の発災後に広域災害本部長として全国から集まる DMAT 災害派遣医療チームの取りまとめや阿蘇地域で行われた医療活動の報告などが発表されました講演終了後、参加者らは d マットのことが理解できた医療センターのおかげで阿蘇の医療を守られました感謝していますとの声が聞かれました講演会終了後にはエントラスホールにて健康フェスタが開催され専門医や技師による相談窓口や体験コーナーにはたくさんの方が訪れ AED を使った救命処置の方法や健康に関する質問などが各ブースで行われました 阿蘇医療センター甲斐豊委員長は、麻生医療センターが麻生地域の災害拠点病院としての機能を果たせたことで、他の地域からも評価を受けています。皆ままのご協力に感謝謝ししていますと謝辞を述べました。